マダム幼稚園通きました。ここに発電機あるわね。シェリルもここから一人用発電機だわ。キラー来てる。この音はブライト離れたここ回しましょう。 こっちに釣られたら見つかっちゃうわこっちに来るわ。 えどこかに行っちゃったわ離れたふりさすがに離れたわね 槍を先に落とす気ね誰かチェイスしてるキラーが戻ってきたわ 助けてくれるなら離れるわナイス言よここ煙がすごいわダメでしたわ こちに向かってきてる板ありそうだけど発電機が回ってる以上警戒されちゃうから 無理に狙わない方がいいわね仲間バレた今遠くに逃げてもらったら回ってる発電機から離れられて発電機も警戒しなきゃいけなくなるから逃げられるんじゃそのまま追いかけていったかしら やっぱり来るわね。 怖すぎるわシェリルありがとう来ないならさっきの発電機回すわキラーがっても回し切りたい 仲間がまだ追われてそうだから、早くゲートを開けましょう。大丈夫かしらハッチ狙い出るわ。